目指している絶景スポットが静岡県貝原郡にある奥大井古城駅なんかちょっともうすごいとこに連れて行かれるんだろうなっていう雰囲気がするよ路肩弱しってどういうこと崩れちゃうってことすごいよこの坂<笑>スーパー傾斜コーナーだね人間真っ暗やなこれここだ こんにちははっはっは埼玉です<笑>あの古城駅ってどっちですか う,、ね、ててうんあれあれ上がるの結構距離ありそうですね十五分ぐらいああもう持ってきましたん う,、ね、うんあそうなんですかへ a、えー これを登るんだって行くぞ頑張ろうこれね運動不足の人は若干つらいね結構しんどいぞこれ今平日の 朝9時過ぎぐらい車が12345台バイク2台このまま視境にみんな来るんだね頑張れ 負けないこと、投げ出さないこと。あの、普通にきつい。山道の15段見て。テンシ結構あるんだよね。本当に、こんな、どこに入るの なんか取りに出た。 線路のさ脇歩けるってそうそうないよねしかも湖の上っていうよいしょ着いたーここがあの奥大井古城駅 時刻表を見ると1時間に1本って感じですねうん恋が叶う駅こっまた恋人の聖地だよ2人でビルを鳴らそうこれさすがにこれ1人で鳴らすのはさ ね、このベンチもさやっぱ一人じゃさ 戻りました。<笑>よい あ, あ、こんなしんどいと思わなかった。<笑>よく一人で来る気になったじゃん。うん、結構こういろんなとこ旅するの好きなんですよ。すごいとこですね。すごいとこですよ。<笑><笑>あの、すっごい汗だくになったん、ね、で。<笑> 温泉に行きますああ、立った瀬戸橋温泉会館へここすぐ着いたよいしょ、オッケーじゃあ、ちょっと入ってきます こんにちははいごゆっくりどうぞはいいや駅帰ったわ<笑>あのかなりぬるぬる系のお湯でした入った瞬間もうぬるっていうのがすぐ分かるぐらいトロトロなお湯でしたねまあ選出が ナトリウム炭酸水素塩なんですけど、あのー、お肌の古い角質を落としてくれる石鹸みたいな効果があるのでそれですごくね肌がツルツルになるんですけどちょっとこれはリピートしたいくらいめちゃめちゃ良かったですね多分今の温泉は引用は OK じゃないと思うんですけど引用許可が出てるところで 炭酸水素塩泉飲むと胃酸を中和してくれる働きがあるのであの慢性胃炎とかあの胃の調子が悪い人にも効果があるって言われてます地元の人っぽいおじいちゃんおばあちゃんからあの観光できた若い人たちまでいろんな人がねいました 桜えび食べられたよよかったおいしかった生の桜えびもね全然こう臭みとかがなくてむしろなんかすごい甘みを感じましたねでも桜えびってこの日本国内で唯一駿河湾だけしかあの水揚げが許可されてないんだってねで国内だと駿河湾で海外だと台湾か その2箇所しか取れな い, い貴重な海の幸ということでありがたくいただきました綺麗なピンク色っていうことから海の宝石とか駿河湾のルビーとか言われてるみたいですねでもルビーと言ったら「寺尾明さんですよねそうね桜のエピならルビーなの ならルビーなのに。 って感じだねあともう一息ってなわけで本日も一日、えー、雪日帰り旅となりましたチューブエリアの方をじっくり走るのは初めてだったんで、えー、なんかすごい新鮮楽しかったです気境に気凍に<笑>自然あふれるところを走ってすごくリフレッシュしましたねもう4月 あのやっぱね全然寒いから皆さんも服装油断しないようにしてくださいねそれじゃあ今日はこの辺でまたねー